みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコーチの瀧澤でございます。今回、全くギター関係ないです。今回の動画はギターと全く関係ないです。音楽の同じも出てこないです。何の話をするかというと、トイックの話です。えトイックの話をさせていただこうかなと思います。まあ、トイックテストを受けて、その結果が送られてきましたので、その結果のご報告とでも言いましょうか。まあ、そんな話ですので、お気をつけください。今年2014年の1月に、 アップロードした2014年新年のご挨拶という動画の中で、僕は3月16日のトイックテストの申し込みをし た, したぜなんていう話をさせていただきました。で、そのときによかったら興味がありましたら3月のトイックテストを一緒に受けてみましょうなんていう話もさせていただいて、まあ、実際に本当に申し込みをした方もちらほらいらっしゃるようです。いらっしゃってくださったみたいなので、まあ、その方たちのためにも。 こんな感じでしたという結果を報告をさせていただこうかなという感じでございます。ババン、こちらがそのトイックのテスト結果でございます。とりあえず、平たく言うと、結果から言うと、525点でした。525点、えー。リスニング320。リーディング205。うん、結果的に525点。僕の中では、もうちょっと行きたかったなというのが、そんな感じ。 です500前半か、もうちょっとできると思ったんだけどな。とりあえず、1月にその i c の申し込みをして、僕がやった勉強としては、こちらです。「トイックテスト究極の模試600問」という、この参考書をメインにやってたような感じです。3回分の模試がついているんですけれども、その3回分の模試を何回も解いたりとかして、そのトイック慣れみたいなのをしつつ、で、合間合間に DUO3.0 という単語帳があるんですが、 仕事の合間とかにそういうのをパラパラと見て単語を覚えたりとか、まあ、そんな感じをメインにトイック対策をしてたかなという感じです。で、2回目の、なんていうんですかね、この2つ 目, 2つ目の模試を解いたときに、530点という数値が出て、530点からあって、まあ、そこから2週間、3週間くらいの期間があったから、その間にもっとめきめきとこう勉強をして、600点くらいは超 え, られたい超えたいなと思ってたんですよ。 で、実際にその模試をね何回も何回も解いたりとか単語を覚えていく中で結構メキメキとその自分の実力みたいなのが上がっていくのもすごい実感できたのでいやこれは600点いきてない600点いきて な, なと思って本番に臨んだんですがやっぱりすごい難しくて、えー、どうなんだろうなどうなんだろうなって思って結果のね通知が来るまでも全くもう結果が分かんない感じだったんですけれどもワクワクしながらねこう封筒をバッと開けてこうパッと開いた時のあのがっかり感 500前半かという、ね、このがっかり感はなかなかすさまじくて、600を超えたかったなという感じです。でもまだ、ね、ま初めてのトイックテストだったので、まあ、こんなもんですかね ?525 点、こんなもんですかねという感じですかね、えー、そんな感じで、3月のトイックテストを受けた方はどんな感じだったでしょうかよかったらコメントの方に僕は何点でしたみたいな感じでコメントなんかしていただけるとうれしいなと思います。525! も う, 1回とかもう1回と言わず、2回、3回と、ね、たくさん受けたいんですけれども、その日曜日に休むのは、僕の仕事の都合上、すごく難しいんですよ。あの結構、生徒さんに迷惑をかけながら、日曜日休んで、ックテストを受けに行っているような感じなんで、なんでまあ、ね、そので、チャンスとして、今年あと1回受けられるかな、どうかなという感じなんですけど、まあ、もし受けられるチャンスがあったら、もう1回くらい今年中に受けたいですね。そして600と言わず、もうちょっと上を目指したいと。 思っておりますあのリスニングはまあよしとして僕はリーディングがやっぱ全然ダメなんですよねやっぱすごく難しいで特にそのあのなんかこう料理コンテストのフライヤーとかこのバーゲンセールのフライヤーとかなんかそういうのはね結構身近な問題だから。 わかんないですけれども、イメージしやすくて、すごいこうねささっといけるんですけれども、な ん, かこうなんとかう何となんとかなんが合併して、株価がだんたらカンタラみたいな、そういうニュース記事が出てくると、まあ、だめって感じです。その3月16日のトイックテストもです、ね、その最後から2つ目のところあたりでそのニュース記事が出てきたんですよ。でそのニュース記事が、ね、もう読んでても 1% も理解できないぐらい、もう全然わからなくて、おおってなりました。もう全くわかんないから、普通にこう、ね、5問分。 ひたすらこう丸つけて、ね、なんかこう塗り絵する感じになってしまったんですけれども、そういう感じで苦手なところをもうちょっとこう潰していくような勉強を重ねてですね、もうちょっと TOEIC 慣れをしていきたいなと思いました。でも、僕のゴールは TOEIC の, のスコアではなくて、英会話をすることなので、まあ、その辺は TOEIC、ね、にこだわりすぎずという感じですけれども、でも、もうちょっとこう得点を取れるように頑張りたいですね。で、TOEIC、まあ、が終わっても英語の勉強は着々と続けておりまして、 まあ、いつか英語べらべらぐらいの勢いで英語を習得したいなと思っている次第です。日本に住んでいると、英語習得、超むずいですよね。英語を使う機会が全くないんで、うんなんかそういう環境をもうちょっと変えていきたいなと思う次第でございます。まあ、今年の終わり頃に僕はどうなっているかわからないんですけれども、今年も2014年、英語版まだまだ頑張っていきたいなと思う次第でございます。そんな感じで、525点。 の滝沢でございました。これからもお互いに頑張っていきましょう。それではさようなら。<笑>